<音楽>はは、い、よこんにちは、Yo、です今日はチュートリアル一人で解説していきますのでぜひ最後まで見てくださいで、今回やる技はリクエストがありましたレーキっていう技をやりますこれは僕はあんまり得意じゃないんだけど頑張って頑張りますでね皆さん1個報告がありますななんとなんとと僕たちクレイジーボーボルの 新ししいセッカーができましたここにポンって貼ってください2種類できて、えー、購入できるようになってますなので概要欄から欲しい人は、えー、サイトをねクリックして検索して調べてみてくださいということでじゃあ早速レッキ解説いきましょうどうぞはいということでじゃあレッキやっていきますレッキこういう技です はいこの技でですはいでこの技のポイントを説明していきます。えー、今やったようにボール、ちょっとね真後ろに蹴ります、で真後ろに蹴るのがポイント1で、真後ろに蹴ると自分に当たっちゃうんで、真後ろに蹴ったらちょこっとこっちの足、右側に移動させてボールが来る空間を作ってあのて、ー、足だ使い。 した状態で最初はやってくださいで伸ばした状態で形を作りますでこの辺にボールがこう後ろに上がっての左足と右足の真ん中ぐらいにちょうど来た時にこ足をいい感じにこっちに振ってボールを絡め取るっていうようなイメージでやってみてください はい、いかかががだったでしょうか以上がレの説明になりますであとですね、えー、5月26日、動画が上がったその週、今週ですね今週の日曜日に、イン・ザ・ハウスという都内のスタジオ、会場にてワークショップを行います、えー、ワークショップは何かというと、まあ、直接僕ともう1人、浩介、えー、から直接技を教わることができるっていうイベントを開催します。 で、ね、参加費とか参加方法概要欄にまとめて置いたのでぜひそちらチェックして会場に遊びに来てくださいということで今回の動画は以上となりますよかったと思う方はチャンネル登録高評価よろしくお願いしますそんじゃまた次回の動画で会いましょうバイバ イ, バ イ, バイ